そうでした、ね、前も右の方、うんね、からです、ね。 <笑><笑>すみません<笑>ちょっとだけ忘れました<笑>マリオネットかあんたなかったはいあ、はい、あーすごいサラッとね はい、はい。そうですね。なんたからですね。なんですかななななかなかな ん, だろうでなんか僕の目が揺れを感じてしょうがないです。 あここもね、うん、結構変なんですよ。はい、のかなそう、引っ張るところですし、グイッとこう肩を肩甲骨前に引っ張っちゃうので、うんまあ、この部分とかもグイッと押さえていまね。鎖骨の下の YouTube に戻す前に。 リラッ ク, スででねリラックスしてっこっと こ, ううのこのままま下げてこっち倒れますはい、そ、は、れ、い、で。<笑> お、cool. <laughs> oh. oh.